はい、こんばんはー、松ねです。ということで、もう明後日、あさって、あさってになっちゃいましたね。えっとー、12月29日、大山2と2で開催、バー x ホックスの 4-1-4 大会ですね。ストリートファイター 2-X の9キャラ2体の新キャラ1体、視点のキャラ1体という、まあ、特殊ルールのね、まあ、今回ね、とうとう、そのオックスも事前エントリーで、なんと100人超え。前回よりも、明らかに多いですね。 ので、きっちり、しっかり終わらせられればなーと思ってますので、よろしくお願いします。で、ルールはね、一応、あのダルブ、ダブル、ダブル入ミになってるので、あのー、敗者復活ありです。ということなので、あの、今回は、ブロックごとに、あの、1位抜け、2位抜け、サクサク決めていきたいと思いますので、あの、D ブロックになった方は、あの、ちょっと出番が遅いかもしれないのでね、よろしくお願いします。で、今、パンと書いてありますと、まあ、便宜上ね、あの、スペード、1から6の B ブロックがダイヤの、 1から6。で、下、ここ、一番下ですね。当日枠になってます。で、C ブロックも1、2、3、4、5、6。で、D ブロックも下が当日枠となってます。で、6枠ですね。で、あのー、まあ、例によってね、あの、遠征枠。あの、今回は、大阪。大阪と、新潟と、あと、ワニさんはどこになるんだあれは。浜松か。で、TFO、シンガポール。 と、あとは、仮面人さん。仮面人さんはシガだっけなうん。というとこで、今回ね、あの、大阪が被っているのが、KKY と、あの、ハジさん。なので、あの、しょっぱなに、そこが同じブロックにならないように、ハジさんの含まれてるナンバー12。ガムシャルジャパン、トーコンチュンリー、ラウール、リュウ、ハジ、DJ、ミルケ、ベガ。強いですね。ここと、中華そば、イズル、イノマーホーク、シロウ、リュウ、マッツン、ケン、KKY、バイソン。ここ本当はタイラ、ベガでした。 なんだけどね、あのー、平君が2人目、おめえだが近いというところで、あのね、さすがにねというところで、あったんで、じゃあ、どうしようかなというふうに思った友達いない KKY をあの拾いました。で、そしょっぱな KKY もね、KKY のくせに一応前に、いや、さすがに戦力大幅、じゃダルシブじゃん、大して変わんねえよっていうのをみんなに言って、<笑><笑>大して変わんないと。 大して変わんねえよということで、あのー、無理やり、半ば無理やり、バイソンにしました。まあ、あの、全然知らない人間とね、組むよりはいいんじゃないかなというところで。まあ、白石君は、あのー、そう、僕が KKY と話して最中に、あの、横から、え、吉尾の下がっとるよくですかみたいな感じのことを言ってたんだけど、<笑>いやいやいやいや<笑>、いいじゃん、KKY で<笑>って<笑>ね。ね、まあ、白石君は厳しいなーと<笑>思うような一気にしてな、ね。じゃあ、とりあえず一番配信、じゃあ、このガムシャラ、えっ、ー、と、この遠征枠はね、先に。 引かしていただく。先に引くっていうね、あのー、まあ、ある意味、得点ですよね。があるがゆえに、あの、シード枠には絶対当てはめません。あの、必ず1回戦、あるところ。ま、ここだね。の、スペードの3枠だったりとか、クラブの3枠。で、ハートも、ダイヤも、それぞれ。あの、1回戦があるところに必ず入るようにはなってます。ので、でね、一応ね、あの、例えば、 しょっぱなガムシャルジャパンあのエントリーナンバー12若いガムシャルジャパンがダイヤの3引いてしまったとしてで中華そばいずれが土地狂ってダイヤの1引いた時には引き直しですさすがにセロテープさんそれはあそうですねということでじゃあガムシャルジャパンまずどこに入りますかねじゃあセロテープさんセロテープさんが全ての責任を負います全ての責任を負います全ての責任を負います全ての責任をこの男 セロテープさんが背負ってくれます。いいか、い早く弾けて。く、時間ねえんだ。い<笑>はい。ハートの1番。ここですね。D ブロック、ガムシャラジャパン、一番最初に弾いたら出番超遅いんだけど。<笑>はい、ここです。ここになりました。ということで、あの、ハートの3番はもうひ、なくしちゃってください、9時から。ハートの3番。<笑>ち中華そば、いずれは、どこになるのかな はい、9時引いてくださいの、まあ、シャロ分かってんだろうな、分かってる<笑>はい、誰じゃうちう、俺の子だよ、<笑>まあ、まあまあか<笑>まあ、確かね、今の子ね、は, い、はい、はい、クラブ、じゃあ、結構出番遅えな、<笑>クラブの3番、はい、ここですね、ここになりました、<笑>はい、セロテープさん、貼っい て, てください。 はいということで、えー、と同じ、ね、大阪地方の2カ所がもう決まりましたでそこからはねあのそんなに意識しないでやっていければなと思いますじゃあエントリーの若い順番で、えっと、次は四街道メス1番の2ここはギーさんが新潟ってとこであれですねガクさん、ザンゲーフ利根川、キャミーギー、ケン、沼イさんまあ、バランスいいですねさあ、さっさとはいハートの3番近いですね近いですね まあ結局ねはいじゃあ次がえーとこれなんて読むのこれなだれってほかの崩れるってんて読むのほか毒図毒ず、どほうがか い, がかいでいいのん分かんないこれ草幹部でしょ実は萌えとかあったらどうしようかなと思ったんだけどもえ<笑>そうそうそうじゃあこれアッコバルログロードリュウワニッケイホンダにミノムん、キャミンは い, はいダイヤの一番 いや、まだ組み合わせ決まんないですよ、ね。当たり前だよ。と<笑>。当たり前だよ。じゃあ次フ、フリースタイル。ナイバーチュンリー、仮面人バルドグ、水宮エスケン、清水 DJ。ここいいですね。さあ、このブロックかな。スペードの3。はい、スペードのさん。はい、ここですね。スペさん。 とということで最後残ってしまった反省会、まあ、くじ引くことなく、ダイヤの3番、ダイヤの3ですね機械ガイル、友流、TFO、フェイロンにトモーザー、<咳>こっち強いよね、そうですね、ぶっちゃけいやささっき、モくんがさ、髪型の姿勢がすげえな、急に大人びた感じになってさ、はあはあ、やっぱ結婚すると人間変わるのかなみたいな、確かにうちょっとめでたい話なんだけどさ、いや、あの本当、ほんとすごい別人になってましたね。 はいじゃあこっからは普通にねあのエントリー順番通りに残りポンポンポンと引いていければなと思いますはいたじゃあ次えっ、ー、ともう OK かなもうそれここが抜けたところ以外のくじが全部入ってますということで1番エントリーナンバー1番毎回ねあの篠さんはねーだって篠さんがだってあのエントリー開始してからね特権だよね助かりますエントリー発表と同時にエントリーしてくるからか<笑>っずるいぞみたいな<笑>いやでもその頑張りにね報いてあげたい<笑>ということで篠本田 太郎、ー、破天荒、イサジと あ, あ、今日イサジさん来てますね平 均, 平均なんで高イサジ見てるか<笑>ここ、平均なんで高まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、<笑> は, い、はい、使いロゴット多分朝早そうだから早めのブロックでダイヤ遅ーまあまあ、まあ、まあ悪くはない悪くはないダイヤの6ダイヤの6あ、そう、ね。一回戦シードひどいね<笑>一回戦シードそうですね、勝ち上がればさっきの そうですね、こうあっさアッコさんはガイさんたち の, 堂々君たちのに当たる可能性がありま す, ありま す,、ね、ありますさあ次メロンボックスから来ましたメロンボックス見せ言っちゃった見せんま言っちゃったよヘの地下からヘの地下から来ました<笑>近藤バルログ桜井龍猪俣 弟, 弟で小田健これは基盤のヘですよ地下じゃなくてヘから来ただろ確かにさ あ, あどのブロックに、はい、ハートの6ハートの 6, ハートの6あここまたシードお前な<笑>いいじゃないですかはいシードですね<笑> いいじゃないです か, かここ<笑><笑>いやいやシードで嫉妬も結ね組み合わせは決まる気配がしないですねさあ次120歳まである好きにしろと<笑><笑>勝手にやれと<笑>黒いワン本田ユーべがベガ大西 DC 瀬尾沈里いやあ、ね、これは、まあ、またですねユーべが勝てなそうな微妙なチームプレイヤーとかチーム組みましたね うまい立ち回りですさあクラブの2さあクラブの2お前ふざけんねよいいよー<笑>いやーめんどくせえの来たなーこれー僕まだルール読んでないんですけどブロックから何チーム抜けるんですか2チームで2チームそしてルーザーズから1チームそう<笑>さあ次ナンバー6グッチ界鈴木ザンゲフカーシムダルシムハナシフェイロングッチバイソングッチがバイソン龍ではなく 補欠の鈴木さんも入ってますねでもこれ鈴木君がエードリーしてきたんだよさあ多分雑用係スペードの2枚、はい、まだ組み合わせ決まらないですねここは い, い似たようなとこが埋まってくなそうですねちゃんと切ってるうん多分<笑><笑>うまいことやってます<笑>はい次南極2号ゆうずる草シャル a ード ここあれですね あ, ーあのー、コメント上ですごいツイッターで醜い争いしてましたねあここは草が大将固定とかいやまあこの毎も日も唯一負けてるゆずるさんがやればいいんじゃないですかみたいな感じで醜いみたい な, なんかね草さんがいるとゆずるさんがあんま強くないとかゆずるさんがいると草さんがあんま強くないとかまあぶっちゃけどっちも強くないでいいんじゃないですかあ残念ながら<笑>じゃあ二人で頑張ってくださいさあ南極2号ということでまあ、正直強いよどっちもさあハートの 5, の5おそろそろまだ決まんないまだ決まんないあ いやー、当日抜けたところと、このチームタそう、このチームい強いからねー。ね長田、長、はい、田バルログとか入ってるチームと当たりますよあそうですなこれ、だって、曲のここ、長田正月結構嫌なんじゃないのやりにくそうですね<笑>、うん。さあ次、ジャイリサ、初級者ベア、春木春、エッサガット、モミジア、ダルシム、ルナ、キャミー、ポリポリ、リュウ。おー、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なんかね、優しめのところに。<笑> 入れてあげたい。本当かよ。かよ優しいダイヤの五、当日わけじゃねえけどね。<笑>優しめのところ。お前さ。いやいやいや。お前さここ。ここ、ここ多分あれですよ。あのーなんだよ。いやいや。ギルティーゼ、ギルティーゼとか、ほ、北斗勢の人とかの予選抜けた。<笑>そう。お前。さあ。いやいやいやいや。 もういいですよあの全部、全部セロテープが悪いんです、全部、あの…まだ間に合いますよ、まだ間に合いますよ、ジャ イ,、ま、ジャイリストオンライン の, あの LINE グループ、まあ、僕も入ってますけど、あのもうセロテープのこと死ぬほど叩いてくださいね、いやお前、はい、みたいな、大丈夫、大丈夫、あの…ちょっとなんだっけ、はい、あの…なんだっけあのサブスクか何かであのひ人の金で焼き肉食ったみたいな感じが評判が良くて、調子に乗ってるっぽいけど、はい美味しかったです、うん、ありがとうございます、頭悪い文章だ<笑>ったな、笑っちゃったよ、途中で、<笑>何してんだ、こいつ<笑><笑>これ、ひどいです、本当に、いやいやいや、いやわかんないですよ。 さあ次、はい、ハートチップル、h ッ a ダイゴスあのね、これ、ごめんなさいね、前の前のね、あのー、いよいようもって言ってないんですけど、あのツイッターのね、あの使用上ね、アットマークつけるとね、アットマークの後やアルファベットだとね、リップで飛んじゃうんだよね。ねなので、できれば名前にアットマークは下げてほしい。そうですね、今回ツイッター上でもね、あの確か h ロンダイゴスに変わったと思うんだそうあの。アットマークが使えないので、無理やり変えてましたが、できれば次回以降、アットマークは。 そうですね、でネットでアットマークついてるといろいろ面倒くさいことになりがちなん で, なんで よ,、ね、よろしくお願いしますということでえー、と H、d a、A1、ダイゴス、ブランカ、え a A、LINE、チュンリーハイビギガイルからキャラえしたハイビギ君がバイソン、はい、で、アヒロさんのエ h i r さあ、ここがどこに行くのかないーよいしょスペイ チ, スペイチスペイのあっ、弱って決まりました、グッチかい。ハードジップルあー、これは一これ 開, 幕試合です開幕試合ですね。 ハートチップルと愚痴会、決まりました。決まりました。さあ次、名字勢。あー、これ。文鎮、フェイロン、坂本、チャット、金子ガエル、川俣龍。はい。お前、文鎮だろうと。声も受けも突っ込んでましたが、お前、いつから名字勢なんだと。違うだろうと。ここはね、あの、近藤さんとかね、なんか、あー、確かに。の倉橋君とか、違う。あと、田村君とかね。そうそう、いや田村も違うわ。<笑>長田正月とかでよかったんじゃないかな、みた、はいな。スペヨン。はい、スペヨン。 さあ、決まりましたね。フリースタイル。あ、苗場さん、仮面人さん、水宮君、清水さんとこです ね, ね。これね、ちょっと、あの、僕もね、これ、明治で、そう、酒場やったふりを演奏されためき、目うか疑ったんですよね。何言ってんのこいつ。そんなやついたかなってちどうしてたのかなみたいな。さあ、次。これまたな、名前、嘘、嘘ばっかりですね。さあ、ナンバー人、インインモラリスト。 二回転バイソンヒデチュンディー焼き鳥ソホ ー, ークペコ SK モラルない練習ばっかじゃ ん, んモラルが1周して同行したっていうとこですよねモラルゼロだよさあじゃあなんかいいとこに入れてあげたいですねラバー11ここでもねみんな当たりたくないと思うんだよねダイヤの2ダイヤの2あぶね怖かった今さあここですねこっガコさんロードくんワニケイさんミノムくんのとこですね<笑>ですねあでもこれね あれじゃないですか、ロード君あの二回転さんのこと好きだからこれはキャラ当たり方によってはいけるんじゃないですかそうですねキャラ当たり方によってはマニケイさんが鍵ですねああそうだ実際そうだねこれはうまく使ってほしいです、うん、うまく機能すればって感じですねさあ次超人血命軍とこれーあ筋肉ワンネタのそうですね番楽兼エモを問題イデアフェロンシマッチョサガットということで これ木曜日の自腹切り配信チームですね。はいですね。はい、ここがどこに行くのかななんか、万学さん、差し入れとかないかねえよ。ない、はい。じゃあ、<笑>じゃあ、この辺で。スペロック。あ、シードですね。シード。たゼロ回、1回戦突破。シード、<笑>おめでとうございます。いや、ここ怖な、まな、全く。なんか、まだ。さあ、C、まだ埋まってないですね。C、怖いんだけど、ここ。さあ、次。生14、フォースオードメン。 ヒロシ、ホンダ、マキリケン、グリグラフ・ェイロン、コテサガッ、まあ、ここはね、ここ、最近、若手って言ったら変だけども、もすげえ頑張ってる連中じゃないですか、ねそうですね、伸び盛りの人たちが、うん、じゃあ、その伸び盛りの人たちは、クラブの5、さ ク, ラの5クラブの5、あ、シードクですね、おさあ、ゆべ 側, 側ですね、そうですね、これは、まあ、行い次第では、なんで行い120歳までが、なんで行い、な<笑>んの行い、<笑>いやいや、結構ね、日頃の行いも大事よ。 さあ次難病と戦うゲーマーを救いたいですけどぶん 重, 重い問題にいってまあ、実際ねちょっとなのよまさおさんが ん,、ね、なんかそうですねまさおんとぬこ侍カメラ屋カメラ屋キャミーこれちょっと注目ですよねよかったっすフーリガンは出ないとないっすだから僕 S キャミーを押したんですけどね、はい、<笑>めくりも多分しないですよねあの人はあ、めくりはやってきましたよやってきました、はい、おっ でもめくれる機会がないと本人投げてました、ね、あまあ台足があんま強くないとかそういうそうですね転ばす機会が少ないん足払いチクチクで痛くないんだよでよミ海猫ダルシムと海猫、はい、さんっていうのは亀ラさんに R タイプを教えた師匠らしいですああ R タイプ師匠を含むそうですねあのおかげで亀ラさんが R タイプ一周しましたからねさあそのチームはハートの2ハートの2がむしゃらジャパンきついな<笑>きついないや救いたいこれ亀ラさんが剣だったらな 確かにさあ次、いやこうこう、こ C すげえ余ったときにこういうの引きたくねえんだけど、はい、スケアリーモンスターズ、ーノーズ・シーバー・ドグ、サソリ・リュウ、長州兼、バイパー・ホーク、ここはなかなかのもんですね、これ、セロさん、あれ腕の見せ所ですよ、どの辺がいいですか、どの辺先に言っといてい い, い, いか C 以外で当たり前だろう、まあ、まあまあ、クラブの4ぐらいですよ ね, おかしいね<笑>ちょっと、ね、これだ、さあ、あとの4、よし、やっちゃった。よしよし さ野口バルドグさん、いや、ここね、本当に山見てるかねえだろうというか、まあ、あっ、山トネガクザ、利根川き、沼、でもここ、沼バイソン、まあね、名勝負だゃい名勝負じゃないかな、ね、いい試合になるんじゃないですか、もう、ガクザもすげえ最近伸びて、有権者すげえ上手くなってるし、ああそうですね、あここはあれだね、熱いね、で、そのあと、ここら辺で当たるっていうね今、完全に一言になったから、熱いねとか言っちゃって、いや、いい感じね、完全に一言に、ね、なったから、さ<笑>あ<笑>、次、オールドスタイル。 ユウ・ガエル、カラゲマル、エスフォーク、ユリッチバイソン、ムサシコスギザンギザンエフユリッチ先生が出るの珍しくないですか、ね、何気にここもね、めんどくさいよ。<笑><笑>何気にめんどくさい、普通に死んでくれる練習じゃないから。ムサシコスギザンギもなかなかですからね。さあどこクラブ1クラブの一さあ、ゆうべがこれあれですよ、熱いですね。い で, でやれって、お前ら。あ確かに手でやりなさいよとこれ。ここちょっといいですね。はい、ユリッチ。 はい、ここここですねこっちここここが当たるのでゆうべがチームとゆりっちチームゆりっち先生マジで大会で見るの久しぶりなんでちょっと楽しみですねですね。あ、もう一個やべえのがいいんだなここもやべえな<笑>さあ21番さあ次21番島次郎会篠丸栄坂と島君 DJ 体調ザンふフミヤケンここもまあ平イゼかな平イでやってること多いですね、うん、さあじゃあここあでんクラブの 4! 4 あ、弱と決まりましたねさあマル…なえお前なんでエッサガットなんだよ龍じゃねえのかよルエッサガット嶋君 DJ 隊長残業 F 宮健嶋君って方僕ちょっと分かんないなちょっとダリーな、S、サガットってあんたさあいやここ完全にあやしねあの、悪魔に血を売り渡しましたね<笑>パンツ履き替えんのはなしだろうまあ四天王枠がいなかった的な感じですかね、うん さあ次まあでもここ次やる気なやる気出した中なんかなんかご来あれなんだっけあの本気を出したミスターからてとかそういう感じのああ<笑>やる気出した中西義夫 S フォーえソーキ中西がえる花丸桐流でベイビーナインでがまあこれはまあなう花丸桐に流使わせるためにあれですねで中西がえるが流なん で, です、ね、まあしょうがないところでしょうかね義夫がいソークさあここが ちょっとよっそろそろ C 埋めてほしいんだけどダイヤの 4, ダイヤの4いやこれねーいやー来ちゃいましたねこれ「そもの道2」「小高商店」「想像」「赤蔵」「玉」さあこれが C に入るのか A に入るの か, C か A かで C がひどいグループかまんべんなく「まあね」みたいな感じになるか2択なんだけどちょっとあできれば C に入れたいですねお前死ねって本当。に<笑><笑>さあ「そもの道2」 A か C かさあ C に来たよバカかこいつントにさあここですねいやーこれきついねーここねじゃあ一応確認で残った1チームがスペードの5ですねえ失礼しましたちゃんと読まないとスペードの5が<笑>あこここあれじゃないですか い, いわゆる大山ニュートンチームさあということで チームは決まりチームというかトーナメント決まりましたねそう飛さん吉木さん S サガット田中さんキャミーバイソン若松ザンギエフ太平ガイルと、はいですね、これテレビ出演した人が2人いますよね<笑>そうこれ、まあ、パッと見てあの今も時間もねあれなんで応じてくるのであのそれぞれのブロックで、まあ、1位抜け2位抜けしそうなところあまず A ブロックまあぐっちかいと名字勢だね ここことここ確かにですね、まあ、やっぱ他のところよりもちょっと頭1個2個抜けてるかなと思いますそうですねで次 B ブロックうーんまあここインモラリストモラリス ト,、まあ、モラリストとここは結構わかんないです右側わかんないですね右側は ね, 側はねいやまあ言うてもね機械とトモ君ともくんとともざくん当日枠がどうなるかわかんないかあれだけどねまあ、ね反省会とインモラリスト今現時点ではインモラリストと反省会じゃないかな さあ、ね、左がで、C、ブロックこれもうさあここはなかなか何してんだ、ね、なかなかあれですね外れがないブロックですね本当ホンさあ当たりだらけこれいやこれはないよなかなかの本当にデスブロックこれはこれはのも本当どこ来てもおかしくないぐらいのこれはやりすぎだよまあ打倒にいくんだったとしたらあれですねあのまあ120歳までやるの黒いワンゆうべが大西瀬尾のチームと そもの道に、じゃないでしょうかね。あーでも、そうなりますね、うん。こんだけのメンツがいると。まあ、いかんせんね、あの、井野間くも、まあ、復帰戦、まあ、久々に。そうですね。やるのプラス、まあ、KKY もね。ダルシムじゃなくてバイソン。うん、まあ、そこはあんま変わらないかな、ですけども。一応ね、ダルシムだったら、ほら、小高の街路にね、ぶつけるのができたかもしれないですからね。そうですね。いやー、厳しいですな。ここ、どうす、どうすんのがいいんだろう。<笑> どうすんのがいいんだろう、本当に。さあ、皆さん、自分の組み合わせを見て、頭を悩ませてください、ね。で、D ブロックは、D ブロックは、ガムジャパじガムジャパありますね。あと、スケアリーも。いや、スケアリーはね、ワンチャンね、この A4 が。ああ、そこも十分。A4。 右はまあその、うんえーあーまあ、バイパーさんのフォークに対してはその A4 のブランカーだったり USJ がいるのと、まあ、ここ結構嫌でしょうね、うん、まあでも右も本当に一番の四つ街道もかなり強いんで<笑>そうここも、まあ、分, 分かんないですね、うん、左はやっぱりガムジャパがちょっと抜けてるかなって感じはありま す, がす、ね、が明らかにいけそうな感じですけどねまあでもダ ブ, あのダブルイルミーなんで ね, そうですね、あのー、サクッと どこが抜けるかっていうのはやっぱ難しいですね。うん。うん、いやー、結構、勝ておりましたね。頑張りました。頑張りましたじゃねえだろう、お、ま、前、あ。ほんと<笑>まあでも、いいんじゃないでしょうかね。うん、年末、締めくくるのに、楽しそうな感じの組み合わせで。で, す、ねで、あとは、ここがね。そうですね、当日枠ですね。当日枠は一応ね、なんだっけな、あのー、紫のとこ、紫と、あのー、読み。と。あれもう当日になっちゃうんですか あ, あそこは3人チームだか1人足らず。あ、その1人。 あれ、あそこってなんだっけヨミの竜と紫のベガとあとなんだっけ何でしたっけねなんかああ入れてもらえばよかったな新キャラ新キャラが誰かいたんだよで旧キャラ枠はあのー、ポニー田村に決まったと う, うなんすかあそこはもう3人チームで事前あの翌日の朝8時ぐらいに の4人目は一応あのヘル・バトラーに決まりましたと あ, ーあの紫からラインが来てるんでてもうちょっと早ければじゃあ間に合ったけどちょっと遅かったねって話だけら。じゃあ当日はえー、との8分か8分キャミーとあ読み合い後 の, の竜と紫ベガははははいはいはい、はい、で8分もあれな の, あのポニー田村信者なのその目覚ました方がいいよ本当に確かにねそこまで聞いてます目覚ました方がいいよあのポニー信者はねあんまあのー、じゃあ割と それはまあね田村さんだったらね、まあ確かに、ねまあ、とりあえずこれでじゃ あ,、まあ、そこは割と当日予選他は結局、まああれですけどあの事前じゃなくて 当, 当日集まった方々 で, で、ね、組む感じなんでやっぱりチームワーク的なところも含めてそこはまあどっちかに入りそうな感じですねそうだね、強紫がね、やっぱね、うん、ああそうですねいやー、これ固まったなーっていう感じはするよね。 まあ、今回もああれですね、あのー、最近、X の大会に多芸勢の方とかもちょろちょろこう出てきてくれたりして結構いろんなふうに集まってくれてるんオンラインの方とか、ねそですね、そのジャイリーさんのところの人とかあとヘイの人とかもなかなかその大会出てくれる人が少なかったけどもうヘイでチーム組んでくれたっていうのもなかなかヘイの地下から。 まあ何せねあれですよあのやっぱ事前エントリー100人超えてやっぱ嬉しいですよね。そうそうこのあのルールが結構チーム組むのがめんどくさいから、うん、事前エントリーもなかなかねはかどりがたい。そうですね今回事前エントリーも結局最後の1週間というか最後の3日4日間でボボっと一気に集まった感じだったんで本当どうなることやらと思ってましたがで今日があのそのホックス全然野菜みたいな感じのあの式で伊丹式さん今日お邪魔させてもらってますが明日 明日が西日暮里サスですね、であのー、前夜祭、プラスあの、TFO、シンガポールの TFO とラウール君の小道フェイロン・流ュで小物道のイベントがあります、で<咳>日曜日が FOX 本線、本線であのー、10時からオープンしてくれるはずなので、大地君が<笑> 10時からオープンしてくれるはずなので。 あ, あ、間違ったここじゃねえやデートナじゃねえや大山大山ニュートンだニュートンだニュートンだとニュートンでニュートンで10時オープンのあれですねの11時までに当日エントリーで11時12時、はい、12時13時ぐらいまでには終わらしてで2時からスタートしたいと思いますこ今ここにトーナメント表発表されてる全部で何チームだっけこれ。 これで七七七七七。まあ当日がないから六四二十四チーム二十四。当日がないんで二十四チームじゃないですか。これは二十六に見えるけど。選んだんで。あここ入れて？あれ六四二十四でしょ。当日が抜けるからあれ二十四だけだっけ事前エントリーって。で二十四か。九十六人かな。二十四かで。あとバラバラの人入れると百人超え。さこの二十四チームの四掛け四で九十六人。九十六人の方々はあのー、とりあえず一時までに来ていただければまあのんびりで 大丈夫です ね, そうですね、あのー、1時までに参加、あのー、確認とで一番チーム内で一番配初に来た人があのパンフレットとあの参加費一人一人あの払っていただくのちょっと面倒くさくなってしまうので500 円, 500円かける4の2000 円,、ねね、円をお支払いしていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、と、はいうことでセロテープさんがやりましたやりました C ブロック冷ー C ブロック<笑> さあ、あね、クレーム等はあのセロテープあの、はい…そう、今コメント見えないのが残念なんですけど、ね、セロテープ 2X っていうアカウントにあの死ぬほどリプとかあのスパムとか飛ばせばいいんじゃないかなと思いますんで当日なんかお礼のお菓子とか持ってきてくれて全然いいんでセロテープさん、はい、ありがとうございます助かりましたっつってみんなで石投げましょう石はいあのー、あれですね甘いものでもしょっぱいものでもどっちでも僕いけるんで酸いも甘いもんはい<笑>噛み分けた男なんで有吉<笑><笑>か<笑> さあ、ということで、今回のホークスのくじ引き、以上終了です。これはですね、今この状況になってますけども、あの後ほど、今ま ん, んじゅういや、今ま ん, んじゅうはきついな。明日、明日までには、あの、ちゃんとあの、画像を貸して、はい、ツイッターの方に上げますので、あの、の皆さん、それで改めて確認していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。いますということで、はいセロテープさんにあの、あったら、そうですね。 石投げましょうね、はい、みたいなでね。遅めのクリスマスプレゼントお待ちしております。はいあの。お前がセロテープだなみたいな。これだあのは、初めて見る人とかでも、はい、お前がセロテープだなみたいな感じ で,、はい<笑>でね。いきなり、あの、殴りかかって大丈夫だと思うので。はい。よろしくお願いします。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、た残り日間ゃあまた明日、明後日お会いしましょう、ね。頑張りましょうね。よろしくお願いします。